皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。いよいよ迫ってきました。スーパー回帰月食。もう一週間後ですね。早いですね。今回の月食ですね。高度がすごい低いんですねこう。高いところで見れない、低いところで見れる月食なので、ちょっと条件が難しいっていうこともあってですね。私、1ヶ月前にまあこういうですね、動画を作って、 えー、先に皆さんに情報をお届けしていたんですけれども、この動画が、えー、写真を撮る人の目線で、いろいろ撮影のことをお話ししていたので、えー、今日はですね、サクッと、えー、会議会食の情報をゲットしたい方向けに、会議会食一週間前の、まあ、まとめ情報ということでお届けしたいと思います。えー、それでは行ってみましょう 食という天文現象、今回3年ぶりに起こりますが月と太陽の間をこう地球が通るような感じなんですねちょっと横切りますよみたいな感じでなのでその時に地球の影に月が入って太陽の光がこう回り込んだ光だけこう月に当たるので夕焼けみたいな感じで月が赤く染まりますよっていうのが皆既月食の正体でございます でしかも今回はですね、えー、1年に1度、えー、地球と月の距離が近くなって、えー、月が大きく見えるっていうですねスーパームーンっていう天文現象があるんですけどもそのスーパームーンが起こる満月の日に皆既月食が起こるということでスーパー皆既月食というふうに言われて注目を浴びている感じなんですねで手軽にこの皆既月食の情報をゲットする時にはこのスマートフォン のアプリがおすすすめでビクセンのですねムーンブックっていうアプリがありますので、えー、それでシュミュレーションしてみましょうかそれでは今皆さんに私のスマートフォンの画面をお見せしておりますこのムーンブックというですねビクセンのアプリがありますこれあのダウンロード先は概要欄にリンクを貼っておきますので皆さんダウンロードしてください、えー、このムーンブックは月の満ち欠けの情報とか月が昇ってくる時間沈む時間とかね月の地名とか そういうのがいろいろ調べられる、えー、とても便利なアプリなんですけども左下にですねこのなんか月が欠けたようなマークがありますねこれをタップすると、えー、直近で起こるですね、えー、会計職の情報が出ていますで今回の2021年5月26日の会計職は結構下の方ですねこれそろそろなんか更新してほしいなと思いますけど、えー、とここをタップしましょうはいそうすると左上にですね 月食の始まる時刻皆既、えー、食の始まり、最大食最などなど、えー、書いてるところがありますねこの皆既食始まりっていうところが、えー、一番その月が赤くなっているところですねそこから最も赤くなるのが20時19分で皆既食が終わって通常の月にどんどんどんどん戻っていくのが20時28分というふうになってますだからだいたい10分ぐらいですねその 真っ赤かな月が楽しめるというような感じなんですね。で、えー、とここに真ん中に月の軌道が出てます。下のスライダーをこう移動すると、こういうふうに何時何分の時に、えー、どのぐらい月が赤くなるのかっていうのがシミュレーションできます。で、注目はこの、さっき報道を申し上げた通り、高度なんですね。これですね、今1マスですね、10度を指してます。この1マスが10度なんですね。 10度っていうと、えっ、ー、と、腕をこう伸ばしてですね、腕の長さに関係なく、この拳1個分が10、えー、度っていうふうに言われてます。地平線、水平線にこう腕を伸ばして、拳1個分のところが、えー、このアプリで言うところのこの1マス10度ですよってことですね。すんごい低いんですよ。だから、えい、ー、大体ですね、 皆既月食が最も濃くなる20時代ですかは15度ぐらいのところにいますんで、拳をこう伸ばして親指をピンと立てるとこれ15度です。この高さのところね皆既月食が起こるということで、おすすめの観測地はもう海沿いか、もしくは標高の高いところですね。ちょっと小高い丘とか標高の高いところで、その水平線、地平線が開けている 南東の方角ですこのムーンブックを使って事前に、えー、会議宿のシミュレーションをしてですねあとは、えー、コンパスアプリとかを使って南東の方角開けてるのどっちかなっていうのを事前に調べておくといいと思います自宅の近くとかにそういう小高い展望台あればいいですけどもしないようであればそうですねまあ家族で一緒に行けるような車で行けるようなちょっと小高い丘にある展望台とかね山の上とかまあそういうところから 水平線、地平線なんとの方向が見えるようなところで見るのが、まあ、一番おすすすめかなと思いますね最大限その見て楽しむには、まあ、こういう天体望遠鏡ですねこれスコープテックのラプトル50っていう天体望遠鏡で私このスコープテックさんのチャンネルでこの天体望遠鏡の紹介をしているんでこうやってこのチャンネルでもご紹介しましたけどもだいたい30倍から50倍ぐらいの倍率が出るものがあればいいと思います。 これからえ双眼鏡です、ね、大体この1万円前後で買える双眼鏡とかがあるとかなり楽しみ方が変わってきます、まあ、倍率は双眼鏡は6倍とか8倍ぐらいのものがあれば十分で手で持ってこうやって見る分にはあまり倍率高くない方がブレにくいんですよなので倍率は6倍とか8倍ぐらいの双眼鏡を使うことをおすすめします天体望遠鏡とか 双眼鏡でで見る月食っってねめっちゃいいんですよ私も撮影しながらだたい皆既月食の時はこう双眼鏡でおーおーすごくいいなおおっていう感じで見てます、まあ、こういう天文現象はですねやっぱ晴れてないと見れないんですねで今のところ1週間前の現時点での天気ですけども、まあ、私もいろんな天気予報サイトとか見て情報収集しますけど今週末から 雨の前線が下がるじゃないかっていうふうに言われてます下がる傾向になってますで次の会計食の日には、えー、梅雨ぞきではありますけども、えー、全国的に晴れるところが増えるんじゃないかっていう予測になってますので期待して待っていいと思いますでもしあの皆さんが住んでいる地域が 曇ってしまった場合なんですけど、そういう時はね、ライブ配信を見るっていう手があります。今回ですね、こんなにやるのかってぐらいいろんなところが会議職食のライブ配信やるんですよ。 サイトロンジャパンさんっていう天体望遠鏡を扱っているメーカーさんがあるんですけどもそのサイトロンジャパンさんっていうところとそれから天文リフレクションズさんっていうですね、まあ、このチャンネルでも紹介した天文系のネットメディアを運営されているところがタッグを組んでですね皆既月食ライブ配信リレーっていうのを企画されましたそのライブリレーのサイトを見ればどこで皆既月食の現象を ライブ配信してるのかっていうのがもう全部リンクされてますんで、当日はですね、そこに見に行ってどこが晴れてるのかなっていうふうに見るといいと思います。で、私はというとですね、池袋にあるサンシャイン展望台60というですね、ところがあるんですけども、そこの屋上からライブ配信をする予定です。屋上からってなるとですね、月が昇ってくるのが4分ぐらいです。早いんですね。だから、もしかしたらその、 ライブ配信をやっているところの中では、一番早くその月が昇ってきた映像をお届けできるかもしれません。で、今回ね、月が昇ってきた時にはもうね、かけ始めてるんですね。月がかけ始めてるので、まあ、いち早くね、そういう映像をサンシャインからお届けしたいなと思っています。で、仮に池袋が曇った場合は、晴れているところから、えー、配信をします。 え私の配信は、そのサイトロンジャパンさんの YouTube チャンネルでも拾ってきてくれます。で、サイトロンジャパンさんのえチャンネルでは、そのライブ配信リレーということで、いろんなサイトのその映像を届けたりとか、いろんなプログラムを楽しむような催しが開催されてますんで、でそちらもぜひチェックしてください。見るとこたくさんありますね。まあ、あの、ちょっと今手元に天文ガイドさんがあったんですけど、天文ガイドさんの今月号はですね、スーパームーンの皆既月食ということで、 ちょうど今回、会期月食特集をやってます。概要欄にリンク先貼っておきますんで。全国的にね、天気が晴れて、みんなで会期月食が見れればいいですけども、そうでない場合は、まあライブ配信を楽しむと。ただまあ晴れてもね、高度が低いというのだけご注意ください。はい、それでは今日の動画は以上になります。えー、また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねチャンネル登録よろしくお願いします。